皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月6日。春が近づいてきて、春眠暁つきを覚えない季節になってきました。1日20時間寝ないとダメかというくらい眠い毎日を過ごしています。そして、ついにバージョン 6.1 がやってくる前の週となりました。ここからいろいろと、バージョン 6.1 に向けての準備が始まります。 具体的に言うと、週替わり討伐の報告を保留するとかいうやつです。今回は特訓ポイント上限解放ではなく、レベル上限の解放なので、人によってはそこまで持ち越し必須ではないかもしれません。全部フルで持ち越すと、メタル迷宮招待券1個分くらいの経験値にはなりますが、全部やるのは大変です。持ち越す作業自体は大変ではありませんが、バージョン 6.1 になった初日が、とにかく大変になるという意味です。 それよりも、体調を整えておく方が重要です。私の場合、花粉症の症状も出始めてきたので、もう本当に助けてほしいです。アモンの大紋章の合成も、全然先に進まないので、本当にリーネさん、助けてください。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。